ってことはあれが軽井沢の山かね金ンバダムいやなんかね大集落が広がってますねこれはこれは何市んだろうこれは上えだし多分違うんだろうな大体<笑>俺言うとこと違うからねほら綺麗でしょう。いやー綺麗だわ ね、こ田んぼの跡、ね、刈られた跡のね、田んぼがすごくきれいに見えて、ああこれはあれだな、善光寺に行ったときもこの道通ったな、覚えてるとなんとなく、右側に上信越道が走ってまして、ここがですね東武湯の丸インターチェンジ。 とというところになりますね向こうもね、上信越道で高速なんですけどね、ここも高速みたいですけどね。<笑><笑> 思いますけどねただいまの時刻は10秒進んで 30km 現在進んでいる 200km 210km 210km だから8 0キロ走ってるねあんま走ってないね<笑>残念ながらあんまり進んでおりませんいや綺麗だな朝霊山見てください かきれいだね、本当に活火山でね、ち ょ, っとちょいちょい通過してますよ、ね。ど、ちょいちょいでもないけど、ね、僕が30代、20ぐらいか、結構ね大きい爆発して、パンとです火山灰みたいな感じがり あ, るありましたけどね、さあ、軽井沢に入りました、眼鏡橋までは22キロ。 あの街、ねまあ、中なんですけども非常に混んでおりましてもう少しでね、ここは18号なんですよここと18号なんですけど9 18号ですねそちらに行くようになるんですけれどももうすぐで本気なんだよな看板には中軽井沢というふに書いてありますねさあ18号分岐ですね Yeah. っ て, るっていう<笑>ってるっってて<笑>ういね標高1標高0ぐらいあると思うんだよやっぱ。 I don't know. なかなかいいパーですよ。 もう今う、ね、ゴールデンロックした。 びっくりした何があるんだろうえキツネだキツネうわびっくりした今行きそうになっちゃった危ねえ。ーキツネがいる本州キツネだねびっくりしたあれ枯れちゃうよ 水ってるよ<笑>水ってます 駐車場、熊野外来駅。っていうのがね、旧熊野外来駅っていうのがあるんですよ。で、仕事でお仕事タイム。違った。<笑>違いました。ここではございません。 これ熊野台田地下所って書いてあるんですけどもこの下にもう一個ねなんか地下所があっずっとトイレがあるんですよね。 どうこれ国指定重要文化財碓水峠鉄道施設第六橋…第六碓水第六って書いてある何だ何だろうすごいで ここにもありますね。 もうすぐ着きますねく、ま、ん, でこんないの。キツネ ててるってことは、餌付けしちゃってんだろうな絵付けしなきゃこんな車がバンバン通るから出てきませんからね、まあ、出てきたら餌をくれたんで、まあ、味をしめた可能性が高いですよねさあここでおトイレいタイムしましょう ここのカーブを曲がるともう見えるんじゃないかなすぐここの歩道を歩いて行けるんですよね見えましたでしょ以前、ね 上に登った動画を僕出したく時があると思うんですよね。で、そこ、見させてもらって。これね、上へ登れて。 結構ね、向こうの方まで探索できるんですよねでなんかねこれ以前動画出してますんで是非見てくださいあのねこのね橋自体もめっちゃ燃えるんですけどあそこからね電線を支えるね橋脚みたいなのが出てるんですよあそこの金具が燃えるんだなマニアックすぎるっつうのさあ自宅まで約1 0 0キロ 到着予想時刻は19時11分となってますねさあ行きましょうありがとう流れ橋肌はね気持ちいいことがしていきますよ 86キロ走って 3.04 リットル 61.18 さすがですねあと60キロ到着予想時間は19時25分ただいまの時刻は17時25分あと2時間神奈川を渡るとこですいやーこの調子で 入るのはきついな、これずっとこんな感じだな、もう時間的にもね今、6時、17時52分、まあ、6時なんで、まあ、一番混んでる時でしょうね、これでもしょうがないですね、はい、神奈川を渡っている途中で、埼玉県に入りました、西の国埼玉県残りが61キロ、全然進んでねえよ、<笑>全然進んでません、もう疲れました。 寄居町に入りましたこんなのですね、四輪車の最新の工場があるところですえーとね、かなり渋滞をしていまして、これからもまた真っ赤っかなんだよな、これ。渋滞なんだろうなって思いながら進んでおりますけれども。なんかね、すごいね、熊谷の方、熊谷の方、とんでもねえところをね、案内しようとするんで、無視しながら行ってんだけど、 <笑>無視しながら行ってんだけどこれどうすんのかねこれねナビが変なところご案内してるよ県道274号んじゃこりゃえでこれ何？<笑>これ何これ何これええー、これ真っ暗のとこ行くんじゃないの いやー怖いとこ来ちゃったんじゃないのこれえー、何ここ県道184号おっと大丈夫かこれさあこちらから254に復帰でございます 残りが23キロただやまの時刻が18時42分到着予想時刻が19時24分あんま変わらないねずっとねずっと19時半ぐらいの感じですねランザン小川インターチェンジというですね標識が出ております関越道ですねちなみにマサチャンネルの最寄りのインターチェンジはですね川越インターチェンジではなくて鶴ヶ島 インターチェンジとなっておりますので、ラ山小川、東松山、坂戸 ETC、その次がですね、鶴ヶ島ですね。<笑>まだめっちゃ遠いじゃん。ここで入っちゃおう。トイレ休憩と。 残りがですねもう67キロぐらいになったのでこれで1回締めたいと思うんですけどもここはね407東松山から高坂ですねに入ったあたりだと思いますぶっちゃけ200キロしか今日走ってないですよだけどやっぱ渋滞だね渋滞がやって今日結構あった3連休明けの平日なんで 割と空いてるかなと思ったけどとんでもなかったですね。ちょっとこう午後だったかなあと時間もねちょっと6時7時ぐらいをねちょうどこの市街地を走ることになってしまったんでその辺がちょっと午後3からもうちょっと遅い方が逆にいいかな10うーんそうだね9時ぐらいにここを通過する方が空いてたかなっていうふうに思いますね。 やっぱ渋滞って、ねまあ、精神ストレスもあるしなかなかね距離も稼げないしきついんですよねしかもこう旅の最後じゃないですか、まあ、久々のねカブのン通楽しかったですまたねやっぱ行きたいところまだたくさんあるんで時間を見つけてね家族の協力をながらやっていきたいと思いますというわけでですねまさチャンネルは この動画だけではございまーせん。皆様のためになる動画たくさんたくさんアップしておりますので、この後チャンネル紹介動画が流れます。そちらをご覧になられて、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたチャンネル。これにて失礼します。さようなら。ま